とと皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか金野でございます、えー。ということでですね、えー、今日は、えー、前回のですね、あのーえー、こうイヤホンとですねあの腕時計をつなげるということ で, です、ね、お話ししました。で このイヤホンに関して、じゃあ、このイヤホンをしたままでいいのかどうかっていうことで、あのー、このイヤホンをじゃあ、どういうふうにその、こう、上にですね、こう、しまうのか、それとも、後ろにですね、後ろに、こう、しまうのか。で、また回転して、回転して、こう、さっとこう、後ろにしまうのか、それとも、 えー、そのさっとこう上にこうイヤホンをしまっておけるのイヤホンっていうかまあヘッドホンですかねをしまっておけるのかっていうことをですねまたさらにですねこう一歩進めたなっていうこうのうをまたあの家についてですね思ったことですねあとこれもちょっとね発表しておかなきゃということでですね 今日もお店から、えー、伝えておりますはいそしてこれあのイベントなんですけどねイベントイベントにですねちょっと招待されていますまたああ別のですね宝石店なんですけれども今日またお会いしてこの方にですね お話を聞いてくるんですけれどもあのー、会社さんがですね宝石店の会社さんがですねグラビエグラビエ 宝石 で, ん で, す、ね、でなぜですねこれもその発表しておかなければいけないのかっていうことでですねあの霊気霊気のセミナーええー、霊気セミナー霊気セミナー っていうまあイベントなんですね。うん、内容が。まあ歴史といもき、き、きですよね。っていうことでですね。あのー、こちら、ご紹介しておきます。はい。こちらにですね、ご招待されていますので。でですね、これも言っておきます。 今後の会場について、ですねその<笑>撮影ですね、私がですね撮影して、あのまた再度、ね、ご紹介したいという気持ちがありますので、そのえっと、携帯の動画でですね入れてあの、どういったことの内容なのかということをですねちょっとね発表したいな。 っていうもう宝石店さんでもこういうイベントやってますよこんな感じのやってますよっていうことをですねぜひご紹介したいっていう思いでですねあのはい発表しておきますはいとりあえずこんな感じですかね今日はもうヘッドホンをね かかっと上にで、まあ、スーツ、スーツ、とりあえずね、スーツに直結するっていうことでもう全身に関わってくると全身で考えないと全身のその行動で考えないともうダメだなのでその細かいことはいいやまあとででみたいなとりあえずもう簡単にそこう こうて全体でのもつながってるっていうことでそれもねあのそういうことも膨るめてですねあの考えていかなきゃいけないという私のですねやりたいその内容なのであの怖いばっかり怖いことはいいや今実際やっていけばいいんだからっていうことでですねあのとりあえずこうね でもう一回考え直す、考えし考えてみる、これでいいのかどうかっていうことをです、ね、その作業です、ね、あの昨日ちょっとね、あの帰ってからやってましたね。はい、で、あの女性、女性男性が使えるその力 の, その加減ありますよね。あの 例えば、負荷にかかるこれぐらいジャンプしなきゃいけないとこうこうありますよね、スピードとその外のね空気がこの当たるそのあの 抵, 抗抵抗力っていうのは、ね、これはまだその女性には無理だっていう、なってきますよね。ああ、ちょっとこのこの強さでは私はついていけないっていうレベルっていうのがありますよね。その設定も やはりその人に合ったその力の加減なしは使い方とかですねあの考えていかなければならないと誰でもかんでもそのハイパワーのねハ イ, ハイレベルのねあのそれをその耐えられるのかっていうところで、まあ、男性女性老人それから子供さん っていうねその部類にばかりばかれてきましたねなのでそのパワー設定もそのあのー、どうなのかなっていう点とかねはいだって老人さんだって使いたいですよねその足腰がね弱っててもその歩くのにその 苦労するんだったらじゃあ、浮いて、ね、移動した方うがいい、移動できた方がいいじゃんみたいな、例えばその病院に行くのに、ちょっとその歩いていくのに困難だっていう人がいたら、それはもう軽くねあの浮いた状態でそう誘導できるっていうことも、ね、あのできると思うので、その力の強さの設定ね、この人にはこれぐらいが必要だ。 これ十分だっていうことのその設定ねっ手とかねああそれぐらいですかね昨日ちょっとふるっと思いついたことっていうのはねはいまあそんな感じではいでございますとりあえずこれいきます行ってきま す, きますで撮影もしたいので これもあのちょっとね、本当に、うん、そう思っていますので、まあ、ちょっとお聞きしてね、あの担当の方にあのお聞きして、許可を得てからですねあの撮影もできたらしておきたいなっていうね、本当に良かったっていうイベントなら、ですねぜひ紹介したいじゃないですか。 ね、っていうことで、あのー、もうそ う, そうですよねやっぱりいいあれだったらもう隠さなくちゃもいいじゃんっていうお互いにねお互いにですよ。っていうことですねはい。 なののでそのテレビ番組、テレビカメラが、ね、わざわざ来て撮影しに来たって し, しなくたって我々がね代わりにあげればいいじゃんっていう感じですかね、これね、うん、本当にね、もう誰でもどこでもできますよっていうね、あのこ、ー、とですよね。そ, うそれでも 簡単にね手ごイに で, できちゃって本当のことを知ったらやっぱり何て言うんですかね早くその情報を知ることもできるし、あのーね、その発見もうちょっとこうしたらいいんじゃないかなっていうのができるってその発想とかにもつながりますしいい悪いとか別にして。 そのいいことをですねあ、いいなと思ったことを取り入れるっていうこともですね、あのー、できると思うので、はいまあ、そんな感じで、でもう1つ、これ、今私着てるの、半袖なんですけれどもこれ私私服、ね、私服なんですけど、これ500、522円で購入したんですよ、690円のが。 割引でですね、522円で購入できたっていうですね。こ, これいいなと思って。はい。で、長さが結構あるんですよ。長さが結構あって。こう、こんな長いんですよ。裾が。あ、これいいなと思って。で、縦だし、 かっこいいし、みたいな。ねすごい、この、フィットするっていうのかな。ツルツルしてて。なんか、すごいいいなっていうね。え、ことで、雷。稲光と。稲光。稲光ですよー。皆さん。<笑> っていうことでですね、あの、もうね、本当にね、あのー、ありがたいですね。少ないその金額でですね、あのー、まあ、すごい、ね、安いんだけどすげえっていうね、ことがちょっとね、手に入ってきているっていうことはですね、本当に、もう稲光ってまた、あ、テカテカしてる、顔もテカってますしね。<笑>うん、本当に、 すごいですちょうどいいってちょうどいいってでこうでねマッチョいるでしょマッチョ動画もですね入ってきてるんですね男性の方まず男性の方なんですけど、まあ、23年ぐらいかかってその体を作り上げたっていうその一般の方のねあの 食, 食何を食してるのかとかですね低価格で その何をこう食べたら、その体作りができるのかとかですね。そういうことをですね、発表されている方がですね。いて、で、まあ、三名、今、今んとこ三名、あの。まあ、性格も違うし、その、なんですかね。あの、共通点はあるんですよね。確かに、はい、で、あのー。 まあ、ボディビル の, その大会に出るっていう目的も持ってあこれはいけるわっていう人たちの動画がです ね, 動画はですねパーンと入ってきたんでそれあこれ見てみようと思って私がわざわざ検索して見たんじゃない見た動画じゃないんですよ自動的に入ってたんでそれをまた見てあのどうなのかってすごくね面白いし あのマッチョでもね全然なんか怖くないなっていうそのよく分かってるな物の通りをっていうことで感心とかですね感心するなっていうとかあっかわいいとかですねいやか可愛 い, いねみたいなそのマッチョなんだけどなんか 怖, 怖, 怖, 怖さがないっていうね安心してこう見たり 入, 入れられるっていう方々なんですねサングラスしてるんですよ あのー、もうちょっとなんかこうタワーあのいやタオル巻いてですねっている方とかですねあのーまあ、スーパーサイヤ人みたいな<笑>の大名を掲げていてなんかねそういうのとかですね、あのー、見させていただいてでまたガッかそカッがっちりカッったのがこれなんですこのカッカッカッカッカッ こ, こ, 何ですか自分こう体の持ってくみたいなこ、何もね、重りも何もつ持たずに、筋トレって、実はこうできるんだなっていうこともですね、あのー 知, りま、知りましたしまずね、持たずにこう、うっとこう、うーみたいな、うーみたいな。 筋トレただねこれ胸のねここがね変わってくるんです確かにここの筋肉があ張ってくるなあこれいけるかもみたいななんか使い方によってね体の使い方によってあの筋肉っていうのは作れるんだなっていうのはねあの思いましたねはいそういうことでもう本当にねマッ ちょっというかね、マッチングあのー、合う必要な時必要な情報でですね必要なものがかえ書いてしまってこれまたね合致したねあのー、フィットしたその出来事がですね本当に実際にあるっていうねことでですねもう本当にすごいですねこれ。 なのでやっぱりね、自分のその、あのー、いいなって思うこと の, そのレベルを上げていくっていうことがいかに自分にとってこう幸せになれるのかっていうことがですね本当にね、もうここ最近ですよね、引っ越してきて、また本当、さらにですね。あのー そういうことがですね、あのー、できてくるっていうね、分かって、また次の段階はもうできちゃうっていうね、ことをですね、また、ね、元気をもらうという、パワーをもらうっていう感じでございます。はい。それでは、今日はこんな感じで短めですけど、まあ、16分、まあ、17分ぐらいですかね、程度ですね。 あのご紹介してみました皆さんいかがでしょうかはいそれでは近度でございましたまた明日は明日はとりあえず休みですはいなのであさってお会いいたしましょうそれでは皆さんバイバーイ頑張ってね<笑>